雅ですこれは明治の将棋指しの物語羽生善治は騎士生まれるがはるか昔天才騎士と謳われた天の奏方に敗れた藤吉は修行の旅へ再び訪れた大一番にどえらい王手で勝負をかける伝じますよろしくお願いします テさあ始まる正規の一戦我がのは大家藤吉へ挑む相手は天才吉へ あを。 心沢風連紀神殿みよみでした最後までお祭りを楽しんでいってくださいありがとうございました